本日は足利よさこに開催誠におめでとうございますそれではまず1曲目参ります1曲目は「日本全国福の神」という曲を踊らせていただきます皆様のもとに福をお届けに参りますのでぜひ福を受け取っていただきますようにお願いいたしますそれでは踊り子気をつけお客様に礼よろしくお願いします はさあ、それでは参ります。日本全国、机の神。皆様、服の神がやってまいりました。 いい 「はい海の神様めっちゃ笑顔空の神様晴れだし」 なおれ。はい、一曲目、日本全国の神を踊させていただきました。すみません、改めまして、えー、東京都東村山市から参りました。電車バフェスタ踊り子大です、えー。本当に二年ぶりに。